その時になってやっと俺はわかったんだ赤ん坊の取り違えが起きちまったってなお前は荒川真美の息子だ が赤ん坊を生んである場所は桃源郷なんだまさかがそうでそんなわけねえのによもしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だとおやさん 急にみんなお前のことを心配して話をつけるえ誰と青ようと話をつける話つけるってどうやってだいたいやつが今どこにいるかもなら久米に聞くあいつはどこだ我がの居所を聞き出すああ久米だったらまたどっかで街頭演説かもな とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか事務所薄稜ビルか今から行くぜえおう分かった俺らも行くからよ 何、ね、<笑>で俺らんでう、ースキルした。俺らが、マイ俺ら、を襲かん何人かや、何応かや、何人かや、何人かや、何人かや、ろ人かや、何人かや、何人や、踊れか何しに来何や、クメかや、何人かや、何人かや、何人かや、何人かや、何人かか あれやボケーあクメはどこだって聞いてんだ<笑>早く答えろやこ<笑>ちょっと一番やりすぎよハケクメはどこだダンマリか根性を見せてるつもりだろうがよ俺も腹くくってここに来てんだ あと100発でも200発でもてめえを殴れる自信があら根性を見せるつもりなら試してみるか<笑>質問に答えろクメはどこだ<笑>そうかよじゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ<笑>いじっちゃうにはもらうおらん カムロ町に行きよった何カムロ町に行っただ踊れこの間選挙官に押し込んできよったらせやさか い, い、久米は都知事に青木亮に泣きつきに行ったんやもっと警備を増やしてもらわんと選挙ができへんようでな<笑>困ったものですね国政に出ようという方がそんな臆病なことでは ならクメじゃなくてもいい。青木るに会わせろ。そんそんなもアしに言われても。おやすさんを殺して。星の会長を殺して。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>答えたい。<笑> 血を荒らすだけ荒らして。残ってんのはてめえら見ていない役立つの最後だけか。ふざけんじゃねえぞ、これ。燃やせうう。一番。う一番うるせえ。俺な。若と。荒川正人と話 し, しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。<笑><笑> 大阪じゃ味方してくれた親さんとはどういう身の上話をする気はねいあ俺は日の当たるとこじゃ生きられねえ人間だだがだからこそ手に入る情報を持っている何の話だ青木亮の次の一手はまたこの偉人町で刺される何次の一手って なんだいお前にその中身を伝えるつもりだったついさっきまではな何だと知ってんならさっさと教えろ今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな何だと気に入らねえなそんな目であんたに見下される覚えはねえもう抵抗できねえってっ相手を人に止められるまで殴る男は 見下されても仕方ないんじゃねえか情報<笑>ってなんだよわたの次の手ってのは何なんだよあっ。そんなに頭に血いのぼってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだある。夜になったらコミジュルに来い。俺はそこで待ってる。コミジュル今コミジュルでは。 ソンヒがシステムの復旧の指揮をとっています復旧のめどは立っていないとは聞いていますが<笑>なるほどそっくりだな何かいつだったかお前とよく似た男に会ったことがあるだが俺の目の前で そいつは死んだほう夢でも見られたのでは聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしいつまりそれがお前だなご自身の記憶は夢ではないとはっきり言え影とは主のために身も心も同化させ それを一生貫く覚悟を持って生きることそしていつか私の影がまた生まれ同じ覚悟で生きるつまりアン・ジュンギとは永遠の命を持った存在なのですふん<笑>なるほどはあ<笑>お前ら知りか いいえ私の知り合いを知っていたようなのだはあ<笑>やっぱ世間ってのは生命もんだなまったくだなで、ね、ようコミジュルに来いって何でだそこで何があるってんだ来るも来ないもお前らしいだ続きが聞きたきゃおとなしく夜を待つんだな では清流会の組長殺害にあなたの関与はないとええもちろん言い切りますねでは仮にも世間で多少の疑いが出たとしたらゴシップ的な扱いで終わりますよそれはつまりあなたが関与している証拠は一切出ないし警察で確保された沢城が星の殺しはあなたからの指示だったなどと漏らすこともないと そういうことですね。そう捉えて構いませんね。へえ、そう取り乱さないでください。警視総監ともあろう人が。そちらにご迷惑はかけません。お約束しますよ。それは神経質にもなりますよ。以前から聞いていた話と、今ではだいぶ状況が変わってきてますからね。 先日、蒼天堀での大見連合解散はまさに想定外でした。あの状況を見るに、あなたはそもそも初めから荒川雅美の手綱を握れていなかったということになる。彼なら、もう舞台を降りましたよ。その後釜に座るのが沢城城と思っていました。そこにも計算違いがあったのでは あなた方はこちらのことにあまり立ち入らない方がいいいろいろ気になることもあるでしょうがでもご安心くださいすべて私が見ていますから大阪の近江連合本家が解散をうたった今神室町にいる残りの近江は所詮右合の州でしょう荒川も沢城も消えた今誰がそれをまとめるんです さあねとにかく私にお任せくださいでも今我々と警視庁とは適切な距離を保つべきです特に今はデリケートな時期ですそれくらいお分かりでしょうですから今後私の了解もなく突然押しかけてくるなんてことのないようにお願いしますよ堀之内さん そういうあなたこそ、事前に何の相談もなく、国の政治にまで手を広げた。いきなり民事党の幹事長とはね。ほう、事前に相談して欲しかったんですか相談してもしなくても、何も変わりはしません。私を止める力など、誰にもない。 それでも助言ぐらいはできたはずです。あまり身の丈に合わぬことは、慎まれた方が賢明です。とね。でも言ったところで、無駄でしたか。 この野郎都知事への敬意が足りてないとちゃいますか。面倒になる前にけじめとりましょうが。<笑>勝手に消すなよ。俺の楽しみを奪うな。楽しみでかっかあいつはこれから先ずっと俺に顎で使われて生きていくことになる。それを見て味わうのが俺は楽しみで仕方ないんだ。 なるほど分かりましたところで偉人長からクメが泣きついてきてますわ選挙中の警備を増やして言うては<笑>それはこっちの仕事だなんとかするそっちに頼んだ仕事はどうなっている偉人長の方は手配済みですがこの先は父といえども が済むまでわしとはもう連絡が取れんようになりますそこはご承知おきを石尾だはい東京近江連合の会長にはお前が適任だと思っている他の幹部衆の前で俺にそう宣言させてくれ<笑>ありがとうございます 後悔はさせまへんで。 スが一番あんたは俺を知ってるでもこっちはほとんどあんたを知らねええら不公平な気がすんだけど意外と細かいことを気にするんだな細かいことはねえよ普通気になるんだろじゃあ聞く俺が誰だか知るのと青木亮が次に何をするか ヤツの次の一手が何かって情報どっちを知りたいんだそりゃここに来た目的ってのは一つだよ分かりゃいいだが俺からも条件がある何だとお前とお前の仲間たちがその情報を渡すに値する相手かどうか 確かめさせてもらえてあいにく俺拳で人を見るタイプなんでなそういうのいつもは嫌いじゃねえんだけどよやめとかねえか情報だけ教えてもらえねえか なぜだここんとこ俺の周りで大事な人間が立て続けに死んでよどうやらく気が立ってんだ今の俺は手加減する自信がねえあんたやりかねねえよ<笑>そりゃちょうどいいなだと 酒やがって配達は飲むんじゃねえぞ<笑>お前の欲しがっている宝はこの奥にある宝の番人は俺だ手にしたきゃその番人を倒して前に進め やれよ死ぬ気でこいありゃ<ス><ス>死にてえやつだけかかってこい<ス><ス><ス><ス> 悪くなかったぜ春日一番<笑>何<笑><笑><笑> ナンバーそっちゃんよくもよくも俺の仲間を大事の一撃 テレテテッテッテッテー一番ちょっとねえあ え, えあれドラゴンがドラゴン何言ってんだよお前え<笑>ちった頭冷えたか 頭冷えたかってふっ<笑>、ええ、きっちり冷えたよならいマジかよそれだけのために喧嘩吹っかけてきたのかお前は頭に血のぼってまっすぐ突き進むだけになってた敵に勝ちたいなら 向こうの気持ちになって次にどんな手を打ってくるかどんな手を打たれたら相手が一番嫌なのか考えて動けそれがお前自身のためにも仲間のためにもなる 青木亮がこれから何をする気かはっきり見せてやる<タッ><タッ>いいタイミングできたなソンイその人に頼まれていたんだ 偉人調でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと起きるはずのことああそのために青木亮にまつわる連中を見つけてほしいとね必ず何か異変があるはずだとで見つかったんだなああシステムのフル稼働にはまだほど遠いが探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ探し物って 殺し屋だよ偉人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた殺し屋が偉人町なんで清流会の会長を殺した犯人は沢城そしてその命令は青木亮が下していたその沢城が警察に逮捕されたとはっちゃう青木にとって生きているだけで目障りの存在だ いくら警察に黙秘を続けているとしてもな沢城の頭が目障りだからその殺し屋を使って殺そうったのか青木亮ならそれをやりかねない俺の情報源になっている連中はそう言っていたあなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか昭和を牛耳っていたあの。 殺し屋探すついでにどうせ俺のことも調べたんだろうまあなさすがは伝説の竜と呼ばれ余計な話は後だだがさすが情報通のコミュージュルだなよく探してくれたまあなやぼな話をしてしまったかじゃあ本題に入ろうここ こスナック街の裏手ここからだと川向こうだ5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた超は知っているはずだうん俺も知ってるオウミの下っ端ちだただし真ん中にいる男は彼らの客らしいトランクを下げたスーツのやつだカメラ切り替えろ 分かるよなああ知ってる顔だわミラーフェイスね<笑>ミラーフェイスえ何有名人ああ有名な殺し屋さんえ<笑><笑>こいつは殺しの後現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ変装も得意でどんなとこにも目立たずに溶け込める まさにプロ中のプロだねそんなのを青木亮が雇ったのか沢城を狙ってでもどうやってああ沢城は今留置所だそれを仕留めるには警官にでも成りすまして潜り込むしかないそんな変装奴なら朝飯前ものね。楽勝じゃない 若はまだ知らねんだ沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと教えたところでどうなんだろうな、ね、何どういうことだ仮に知っていたとしても青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる今までの行動を見ているとそんな気がするね沢ワの頭を消すそれが若の次の一手 間違いねえのかよく考えろと言ったはずだこの状況をすべて踏まえて俺がやはり間違いだったと言いやお前は見過ごすのか俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな分かったであんた もうちょい手伝ってくれるのかあんたがいれめちゃ心強いんだけどそれはできねええカ春日俺に許されてんのはここまでだこれ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている釘を刺されてる誰からフィクサーの残党たちさ フィクサーそれって誰だよ全て教えてやったらどうだ春日人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてるわかるよなはあ俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だつまり 本来、このの世にないねえはずの人間なん だ, だから俺が手出しをすることも俺の素性を明かすこともやっちまったら無とは言えなくなるどどういうことだよお前俺と拳を交えて何を感じたそりゃそのマジで杖って本物だと 思った<笑>ありがとうよ俺もお前という人間がよく分かった今はまだまだだがいずれは本物になれる男だと思ったぜあの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ互いに信じられるかどうかそれを伝え合うためのもんだ<笑>俺を信じろ そして。お前が信じた仲間をずっと信じて。前に進め。それが。お前が本物になるための道だ。じゃあな。頼んだぜ。ソンヒー。 なんかあの人の人こと知っってる風だったよねフィクサーの残党がどうのとかってあの男が言ってたとおりさ死んだはずの生きているわけがない人間だよだから私たちも何も見ていないこのことを誰に言う必要もないそれでいいじゃないか<笑>ええー それでいいと思う物分かりいいねらしくないって気もするけどそうかでもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよさすがだねあの男う査い。例の場所に動きがはあ今現在の映像ですミラーフェイスのいるビルにタクシーが こいつって石尾田だ沢城の頭はこいつがおやつさんを殺したってこりゃ確定だろう青木亮がこいつらを動かしてまた誰かを殺そうとしてるその標的はやっぱり沢城の可能性が高いぜもし警察署に潜り込む気ならやるのは夜だろう昼間はさすがに一目につくつまり 奴らが動くのは今夜ってこと沢城の口を塞ぐのは早ければ早いほどいい私が青木亮ならそうするねくそ。ソでも若たちにはもう何もやらせやしねえ絶対にやらせやしねえ孫樹はこのままモニターで見張っててくれ俺らはこれから石尾団とこに行く 二人町から反撃返していこうや 那、nah.。 石尾だ春日このガキなんでここがわかったコミジュルの雲の糸は今もまだ方々に張り巡らされています<笑>糸の粘り強さが売りなんですようちは昔からねフ<笑>おやっさんを殺したのはお前なのか フ<笑>ッいやちゃうな荒川を殺したんは極道の起きていうもんや裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやでなんだとなんて言い草だ<笑>おいてめえ な, なんだ さんが二人ってことは、つまり…はつまりなんだよ一人はミラーフェイスだなんでアダチさんに警察になりすます作戦でしょああ、なるほど…じゃなくてよ警官になりすますってアダチさんに化け歴だったのかよ ふ, ふざけやがって…いや、そっちこそふざけんなどっちが…どっち マジかよ。力比べても合格さすが噂のミラーフェイスや。ええかねとるだけあるわ<笑>ならこいつはどうだ。あたつだ道路交通法だ全部で何条あるえあっと1 3百三十条くらい 132条常識だあっこっちが本物じゃあその第1条は何だった知るかバカ野郎何も覚えてるわけねえだろうじゃあこちらの方今の続きどうぞこの法律は道路における危険を防止しその他交通の安全と円滑を図りおよび道路の交通に起因するやっぱり本物はこっちね OK よくわかった ううっっそっち行くくそコ木がいい加減な仕事しやがって。ニのロアダチさんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。むクくそいって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな 終わりにさせてもらうぜ石尾だ 時はずっと目標続けてたはずだいでも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな普通に全部ぶちまけちまうかもなどの道お前は若の命令をしくじったどんなけじめ取らされるか見物だよ<笑><笑> あの、おやすさんを殺したのはてめーか？え、どうなんだ？一尾だ？<笑>おやすさんはあの夜？港で俺と別れた後、平安楼で星の会長と食事してた。そして店を出た。おやつさんを。お前が至近距離から銃で撃った。<笑> 全部青木寮の命令だろそうだろ地位と違うなどう違う話せよ確かにわし青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かったせやけどその直線に邪魔が入ったんや邪魔が入った <笑>見えとるないいバッチリですわんちょっと待て誰か来 あ, あ、あいつ<笑>よやりましたな大工この間の装填堀で あんたの真意が極道の解体やと分かったときわしは震えました東場界の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いことはんじて受け取った波のご苦労やなかったはずですあのときあんたが俺や私の側についてくれなきゃどうなってたか分からねえそれぐらいギリギリのとこだった 下手すりゃ解散届は握りつぶされて俺ら全員本部の庭にでも埋められてたのかもなでも助かったぜまああの時はわしもつい勢いに乗せられともうたんですわあんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわそうですやろ<笑> <笑><笑>豪気な男だなそれほどでもありまへん天堂あんたはこれからどうする気だ神室町に戻って青木亮にありのまま報告します大丈夫なのか<笑>ご心配なくなんや裏切り者が2人揃ってからにどうします ななんら、どっちでもいけます。どっちも狙えるんか<笑>せやったら、天道ごとここで始末したるかそれがご指示でしたら、やります、ね、え、おっしゃるとおりに従いますわ。<笑>まずは、荒川や。一発で決めるんやで。まず、荒川からでな。<笑> どうしたそそれがお踊れろ一生だ踊れは勢いだけで考えなしやさかい二手三手先まで手に取るように見えてまうそんなんでようここまで生き残るともうんやて天道 石尾だもうオウミも登場会もねえんだ極道が極道でいられた時代は終わろうとしてるこの間までオウミが沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえ な, いなもうすぐ泥船に変わるぞ早く降りる覚悟をしろいやかましい実際蒼天堀のオウミは 半分に減らされてまんまと潰されてもうたけどおもろいもんやそうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからなこんな状況にでもならないわしにてっぺい行くチャンスは来んかったおもろいもんですやろ 天堂じゃあおやすさんを打ったのは石尾田じゃなくて天堂天堂は今どこにいる<笑>やっぱりしくじりよったか 一生だわ仕事が雑やさないなまあ見張っといて正解やったなどうしますかほな<笑>もうポチッといったれ了解しました